ここんんににちちはは写真家成ですどうもこんにちは今日ご紹介するのは HY さんというメーカーからですねこれから発売になるレボリングこれと ND フィルターと PL フィルターが一体化されたレボリング VND+CPL プラスっていうこのフィルターとアダプタリングをご紹介したいと思います。これすごい画期的で これめちゃめちゃスーパークールですよこれ。で今回私がお借りしたのはフィルター径67ミリから82ミリまでのレンズに対応するレボリングです。でこのレボリングは、えー、私がこれ持っていくつか何種類かあるんですけど、えー、67ミリから82ミリのサイズをカバーするこれ1個でカバーしますよって。アダプタリングいらずですよってことですね。なんですね。でこれをキットやって。 このセンターにこうつけて離すと今分かりましたこれよくできてるんですね。こうして当てて離すとシュッ外側にこう押し出されるってこれで引っかかるんですよ。このレボリングの場合は 82mm のフィルターまあ例えばこれ CPL フィルターをつけてますけど。 TBL フィルターをつけてこのレボリングをつけておけば 67mm から 87mm のけのフィルターでしたらこうやってどんどんどんどん付け替えができちゃうっていうこれすごいですよねこれ 82mm はい8 2ミリはもちろん大丈夫ねはいフィルターをあまり使ったことがないという方のために説明をすると レンズズには必ずフィルターサイズというものがありますそのフィルターサイズに合ったフィルターを使うことでシャッタースピードを遅くして水の流れを表現するような時に使う ND フィルターや湖の反射を防ぐ CPL フィルター星空の写真で使うソフトフィルターなどそいろんなフィルターワークを使って描写を変えることができるんですね。でレンズズによってフィルターサイズが異なりますから 同じフィルターを別々のフィルター系のレンズに使用するためにはアダプタリングというものが必要でした私が今持っているのはこちら 82mm のフィルターでこちらが 82mm のレンズなのでこっちにはストレートにフィルターを取り付けることができるんですがこちらのレンズは 72mm なんですね 82mm のフィルターを付けようとするとちょっとサイズが合わなくて ブカブカなんですよこういう時にはアダプタリングというのを使ってましたこのアダプタリングは 82mm から 72mm にレンズのフィルター系を変換するアダプタリングですこれを使うことによって大きいサイズのフィルターを小さなフィルターサイズのレンズに取り付けることが可能になるんですねデメリットとしては大口径の 82mm のフィルターを1枚買ってアダプタリングです いろんなレンズに対応させようとするとこのようにアダプターリングがたくさん必要になってくるんですいろんな形に変換するアダプターリングが必要になってきます今まではこれが普通だったんですがこれがこの1枚で済んでしまうよとプラスチックかと思ったら結構しっかりしたアルミ製ですねこれ意外にしっかりしてますこれどういう仕組みになってるかというとこの部分が二重構造になっていて二重構造の上の部分と下の部分を 反対側ににひねねるるることがでできるようになってるんです、ね、リングの上下を反対にひねるとこの内側のリングがせり出てくるっていうんですかねこのようにシュッと出てきます使用する際は今これ 67mm から 82mm の、えー、剣に対応してるものですけど一番大きい 82mm のサイズのフィルターを取り付けてで ひねるレンズの前面に押し当てて離すこれだけでガッチリついてるんですねで外すときはまた同じく反対側にひねって取り外しができるという画期的な商品ですありそうでなかったっていうこれ4つともフィルター系違う商品なんですけど全部これ これ一個でついちゃうといううことですよね、うんすごいもう一つお借りしたのがこれまた H&Y さんの同じくレボリングなんですけどもバリアブル ND って書いてますね ND3 から ND1000 までプラス CPL っていうふうに書いてますこれなんとバリアブル ND にプラス CPL フィルター変更フィルターですね、えー、こっちのレバーで変更フィルターを使えるというですね アダプターリングと ND フィルター CPL フィルター三位一体になった商品なんですねこれも同じくひねってレンジに当てたら離すとこの可変 ND フィルターを使う上で私が大事にしているのがこうストップするっていうところですね最低から最高までストップする可変 ND フィルターの中にはこう一周しちゃうやつがあって直感的に撮影している中で どのぐらいの ND フィルターの濃度なのかということが分かりづらい ND フィルターがあるんですねその点この VNDCPL は最低と最高のところでストップするようになっています広角レンズで使用した時に ND フィルターの効果が一番高い状態で使用するとこのようにムラが出るんですねこれは各社 ND フィルターの濃度の違いがあるので それぞれ出方は異なってきますけどもどうしてもこれは避けられない現象になります望遠側で使うとこの現象は出ませんこの指標を見ながらですね ND フィルター MAX のところストップしたところからちょっと戻すっていうふうな感覚直感的な操作もできますし目で見て ND の濃度をこのぐらいにしようっていうふうに設定をすることも可能っていうことですねこれすごく便利で CPL で反射を抑えてから ND フィルターの濃度をどのぐらいにするかっていうふうに決めるということで1回1回付け外しが必要ないとても便利な仕様になっています ND3 から ND1000 と非常に幅広くレボリング付きということで可変 ND フィルターと CPL と可変アダプタリングの三味一体になっているタイプですねこれ写真やってる人もすごく便利ですけど動画やって ってる人の方がめちゃめちちゃゃゃ便利じゃないですかね自分も動画撮影する時に CPL と ND フィルター使いますけどこれ便利だなと思いますもんね定型写真を撮る立場からちょっとお伝えするとですね便利なんですけどこれレンズフードがつかなくなくるんですよ成型写真でレンズフードがつかないっていうのはもう曇りの原因になるんですよなぜならば、えー、レンズヒーターってこのレンズのここに巻きますから普通巻くじゃない そうするとレンズフードがあるだけでレンズ曇りってちょっと防げるんですよかなり違うんですよねここは温まるんですけどフィルターがね温まらないっていう現象が起こるんですよだからこのレボリング成形写真で使うとちょっとレンズ曇りやすいのかなっていう不安が多少あるんですけどもアストロワークさんで出ているこのレンズヒーター EL-EH っていうこういう電熱線のタイプの レンズヒーターがあるんですけども、まあ、これ使えば大丈夫ですね。こういう感じで使えば、あこれ曇らない。成形写真撮るときって真っ暗いのところにこのフィルターつけるので大変なんですよ。なかなかこうはまんないなっていうときもあったりとか、でアダプターリングその中でこれどれがどのサイズがどれだけって探すのってねすごく大変なんですよ。一発でこうやっていけるから楽チンです。すごい楽チン。 H&Y さんについてちょっとお話しましょうか H&Y さんっていうのは台湾のフィルターメーカーですね自分の印象で言ったと78年前とかですかねの時は結構ね安い角型フィルターを作ってた3000とか4000とかので、まあ、正直その時品質はあんまり良くなかったんですよなんですけど最近なんか高あの高級志向というかその高品質な志向に えー、路線を切り替えたみたいで、えー、最近品質が上がっているっていう印象のメーカーですで日本国内で皆さんが目にしたことがあるのはおそらくこれじゃないですかねはいマルミさんの角型フィルターマグネットタイプのやつですマルミさんのフィルターシステムにこれダブルブランドなんですよねマルミ H&Y って書いてあって H&Y が作っているフィルターシステムをまるみさんが日本流にこうアレンジして発売したというか、まあ、そういうものなんですけどね、まあ、皆さん H&Y について知っているのは、まあ、この商品を通じてが多いのかなという気はしますでなんで私があのこの H&Y さんのこのレボリングを発売前にねなんでお借りしてるのかというと海外遠征の撮影を考えた時に フィルターが、ね、割れるってていいう話を結構聞いてたんですよで、えー、フィルター割れないようにするにはどうしたらいいかなっていう感じで検索したらエジアノ Y さんのホームページが見つかってその中で丸るみさんとは仕様が違うんですけど H1 の Y のこの GND フィルターソフトグラデーションフィルターこれがゴリラガラスで作られていてそれまで引いても割れませんよみたいな動画があるんですよ。でそれ見てうおんじゃこれと思って何割れないフィルターなのって興味を持って そしたらちょうどツイッターアカウントが H&Y フィルタージャパンのツイッターアカウントがあったのでそこに直接メッセージを送ってマジですかとそれからいろいろやり取りしていたんですけどもこういう商品が出るってことでちょっとレビューしていただけませんかってことで今回お借りしたんですねほんとありがたいですよね高々かかねチャンネル登録者数がまあ2000人前後ですかの人にですよこうやってねありがたいですありがとうございます でまあ、これ今、キックスターターキャンペーンが終了して、インディーゴーゴーだったかなっていうサイトで、注文ができます。事前注文受付中です。で、それは、えー、12月に発売、私だったかなっていうスケジュールみたいなんですね。で、h y フィルタージャパン a n はあの国内での販売経路ってないみたいなので、H&Y の, のダイレクトショップの 直での注文のみ、えー、受付できると思います。まあそのうちね日本の一般的なカメラ店でも扱えるようになるかもしれないですよね。今のところはまあ直販だけっていうことみたいです。はいというわけで今日はこのレボリングのご紹介をさせていただきました、えー。これ発売が楽しみですね。今から注文すれば12月に手に入るみたいなので。 えー、リンク貼っておきます。そちらからぜひご注文いただければと思います。それではさようならバイバイ。したっけねー。